そして、えー、この花道という作品この花、えー、の元気祭りで最後の披露となります晴れやかな笑顔でセ精一杯踊りますご声援よろしくお願いしますよろしくお願いします<笑>いざ花道 好。